ハイサイグスヨチュー中華ナビラ、ナジマヨシナオヤビン、うたしクミゲサビラ、<笑>今、沖縄の言葉で、えー、皆さんこんにちは、私はナジマです、よろしくお願いします、というふうに挨拶を申し上げました、まあ。沖縄の琉球大学から来たということで、そういう挨拶を一度あの聞いていただけたらと思って、まあ、あの片言の、 私はあの沖縄生まれ で, ではありませんので片言の「うちなあぐち」沖縄の言葉をしゃべりましたこの中に沖縄ネイティブの方もいらっしゃるんであそこはちょっと違うっていうふうに思っていらっしゃるかもしれません一方で日本語教育関係の方が集まっていらっしゃるということを考えたときに、まあ、あの共通言語としての日本語を選んででその中で日本語といってもいろんな方言がありますのであの共通語を選んで皆さんこんにちは 名島ですよろしくお願いしますというふうに挨拶をすることもできますできましたって言った方がいいかもしれませんその場合は日本語教育関係者というまあ自分自身をア イ, あのこうアイデンティファイして私はこういう立場でこういう人間としてここに立ってるのでこういう挨拶をするっていうことで言語の選択をしたわけです一方でここがハイデラバードではなくて京都とか大阪日本の関西地区で ということになると、私は皆さんこんにちはなじまよしなおです、よろしくお願いしますというふうに、まあ、ちょっとこう関西方言って近畿方言で挨拶をするっていうことも選択肢の一つになります。私は三重県出身で関西地方で長く暮らしていましたので、自分の中では関西方言ネイティブのつもりでいます。 ただ京都とか大阪とかか、大阪それから神戸の方に言わせると「いやお前のは関西弁やない」っていうふうに言われますなんでこんなお話をしてるかというふうに言いますと、まあ、私一人の中でもいろんなアイデンティティっていうものがあってつまり複数存在していてそういうものをこう選択して表に出したり、まあ、何か表に出さなかったりっていうことをやってるわけですもう一つアイデンティティっていうのは言葉だけではないものでも表される ということがあります。皆さん私の格好を見てください。こういう服、こういう頭、こういうひげ。ああ、沖縄の人だからなっていうふうに思いになりますかそう思って声かけてくださった方もいらっしゃいますが、私は結構インドが好きで、で、何ヶ月かあのインドを放浪していたこともあります。私の若い頃の時代は、あ, ありがとうございます。 いや、拍手いただけるとは思わなかったんでずっとその話をして90分終わってもいいんですけれどもそ れ, それだとちょっと非難合々かなと思います、えー、日本にいるのが嫌になって日本で会社員生活をしてたんですけど日本の会社員を辞めてどうしようかなというふうに迷ってるる時にたまたま日本語教育の話があってマレーシアで私は日本語教育のキャリアを始めましたですがマレーシアではちょっといろんな事情があってうまくいかず一度日本に帰ることにしました せっかく東南アジアまで来てるんだから、まっ、あ、すぐ帰るのはもったいないっていうことで、えっ、ー、と、東南アジアから西の方に向かって旅を始めて、で、えっ、ー、と、インドにたどり着きました。もちろんそれまでにもインドに、あの、こう、短い期間、1週間とか10日間ぐらい旅行したことはありましたし、あの、日本で手に入るインドの旅行記とか、えー、そういうものはもう貪るように読んでた時期があります。で、 ここういうことを言ういとと、をを言笑われたりあの、インドの文化をしっかり理解していな い, っていうふうにあのお叱りを受けるかもしれませんがあのサドゥがかっこいいと思うんですねサンヤシンですでエアインディアでデリーからハイデラバードに来る中の機内誌、えー、ヒンディー語で書いてあったので全然読めなかったんですが英語のページが2ページぐらいありました今ちょうどクンブメーラーをやってるということでものすごいサドゥの人たちがこう写真に 一枚の写真の中に一ページ入ってるんですね。うわぁ、なんかこの髪型かっこいいとか思うわけです。実はこれそういう意識があるんですね。はい。で、今のあの実例は、一人の人間の中にあるアイデンティティっていうものを一人の中で調整をしたり、あのか、一つだけを出すんじゃなくて、沖縄的なものとそういうインドの修行をしてる人たち。 いうのの、まあ、外面だ け, です外見だけですけれどもあのアイデンティティというものを取り入れて自分なりに融合して自分のアイデンティティそして持っているということですでそういう、まあ、私は多分特別だと思いますけれどもあの社会というのはそういういくつもの複数のアイデンティティを持った人たちがでかつそういう人たちはみんな一人一人違うわけですそういう人でこう構成されている社会というのが実は当たり前で 一つの考え方とか一つの文化あの日本語を教える時でもどうしても日本文化はこうですとか日本人はこうですっていうことを言 う, 言う時あると思いますけれども実際には非常に異なる人たちがたくさん集まって社会っていうものを一緒に生きているというふうにやっぱり考えるべきだというふうに思いますでそういう社会へ留学とか日系企業で働くとかそれから、まあ、か間接的に ネットなどを通したりして、自分の趣味を通して、そういう社会とつながっていくという、あの、あまり好きな言葉ではないんですが、他にいい言葉がないので、学習者というふうに、あの、呼びたいと思いますが、そういう学習者の人たちに日本語を教えるっていうのは、日本というそういう多様な社会と、こう、実はつながっていく。そういう橋渡しのようなことをしていて、だからこそ、教えるときには、 ゆゆくゆくこの人はそういう日本社会と こ, うこんな形でつながっていくだろうだそこでさっきの小西先生の生きる力っていうのがありましたけれども、まあ、その社会でその人が幸せに生きてでその社会もその人がそこにいて生きていくことで幸せになっていくそういうようなあのことを日本語教育の中でももうそろそろ考えて実践していかないといけないのではないかというように思っています。 まあ、そういう社会的なリテラシーと、それから、あの、ま、教える側に立つ私たちも、そういうものを教えるのだっていう意識変革、学ぶ人もそうだと思います。例えば私は授業で、会話の授業などで、あなたの会話能力でどこに問題がありますかっていう質問を授業の最初にすると、よく出てくるのは敬語です。文法の授業でもそうです。でもじゃあ敬語ができたら、あの、ちゃんとコミュニケーションができるのか、または逆に、 敬語ができなければコミュニケーションがうまくいかないのかというふうになると決して敬語だけが一つの解決策ではないっていうこともわかると思いますで言葉ができればじゃあいいかとい う, と, うんと言葉だけではどうしようもない壁っていうのもあるだろうというふうに思います、まあ、そういったものを今日の私 の, あのこのお話の中では、えー、と市民性とかシズンシップというふうに呼んで あの厳密に言うとその2つは定義はどうだというややこしい話になってくるんですがここではあのシズンシップって言うんだり市民性って言ったり同じような意味で使っていきたいというふうに思いますそういうそれをこう教えていくまた身につけていくっていう日本語教育を考えていこうと私は思っていますで少しずつ実践を始めていますというお話をしたいと思いますでえー、っと じゃあそれなじまさんが大学で教えていて自由にいろいろできるからやれることであって例えばインドの日本語教育ではそういうのは難しいっていうことがあるかもしれませんですけれどもあの私の話をあもうこれは全然そこから考えること何もないやっていうふうにパーンと跳ねのけてしまうのではなくてじゃあ自分のところだったら何ができるだろうとか。 あのどういうことが今の話とつながるんだろうというふうにぜひあのこの機会だけでもいいので今日だけでも構いませんのでちょっと考えていただきたいというふうに思いますえー、っとお手元の方にあの日本語でずっとお話をさせていただきますし後から考えていただく手がかりにもなるかなと思いますして資料をお配りしていますえー、っとパワーポイント前で見ていただいているものと同じものをそのまま あの使っていきます、えー、と左から右の方にページが変わっていって上から下へという順番で進んでいきます、えー、とまずあの私の方の背景を少しだけお話をしてその後で復言語性とか複数性ということについてお話をしたいと思いますでそこから民主的なシズンシップっていうものにつなげていき、えー、と最後で日本語教育との関連をお話しします 2部構成になっていまして、えっと、ここまでが第1部ですで。頑張って時間を取りたいと思いますけれども、あのワークショップのような形で、新聞記事をちょっと今日集まってくださっている皆さんであの批判的に読んでみるっていうことをやってみたいと思っています。で決して欲張りではないんですけど、資料、そのワークショップの資料もあの3タイプ用意してあります。で えー、最初から3つを行うことは絶対に無理だろうと思っていましたがぜひ持って帰っていただいてあのご自身でじっくり読み込んでいただいたりあの授業の中であの新聞ですのであの授業の中で使っていただいてもあの全然構いませんちなみに後で触れますようにあの皆さんにワークショップでお渡しした資料は私自身が大学の、えっと、上級の読解授業の中で使ったものそのままを持ってきています。 では、あの、自己紹介も兼ねて、えっ、ー、と、背景をお話ししたいと思います。え、真ん中にある、あの、東日本大震災と福島第一原発事故っていうのが、えっ、ー、と、8年前ですね。起こったものですけど、その前後で、えっ、ー、と、私の研究とか教育に対する向き合い方っていうのはもう、ものすごく大きく変わっています。えっ、ー、と、まず、その前は、 現代日本語文法の研究をしていて、で、それも、あの、プラグマティクス、語用論という枠組みから、あの、日本語の、現代日本語の、野田文とか接続詞とか、修助詞とか、そういうものの研究を行っていました。あと、えー、今いるところではない、あの、前の勤務先の大学で、大学院生に対する日本語教員要請というものをやっていました。で、3月11日にこういうことがあって、 ボランティア災害ボランティアもしながらあの社会っていうものについて考えるっていうことになりここを境にして私の教育とか研究っていうものはその研究が最初にあるとか教育が最初にあるっていうのではなくてその向こう側に社会っていうものが常にこう見えている社会を意識してどういう研究をしようかとかどういう教育をしようかっていうふうな意識が変わってきました。 だから社会とつながっていくっていう点では私自身が今まで生きてきた生き方はまあここ10年ぐらいの中で大きな変化があってで今日ここでお話しするようなことにつながっているということですで2015年に沖縄国際大学っていうところであの日本語教育学会の秋の大会がありましてそこで、えー、とドイツにいらっしゃる日本語教育 の, あの教員日本人教員を2人 あの、日本に来てもらいまして、3人でパネルセッションをしました。で、そこで、あの、お話ししたことは、予行集を持っている方は見ていただけると思うんですが、今日の話に関係するところで、2つ、えっ、ー、と、紹介をしておきたいと思います。まずこちらです。あの、多様性、多様なものを受け入れるっていうこと、まあ、それを尊重するっていうこと、 そういうものが、あの、言語運用とか他者とのコミュニケーションの中ではとても大切で、で、そういうものを身につけるためには、副言語主義に立った言語教育が重要であるという、あの一つの、まあ、メッセージをそこでは、えっ、ー、と、出しました。で、改めて今回準備をしていて、この多様性に、えぇ、ー、関与になるっていうことと、 副言語主義っていうところにちょっと論理の飛躍があるなっていうふうに、えー、と思って初めてまあ気づきました自分の中でどういうことかっていうとあのドイツなんか の, その欧州評議会ではその復元語っていうもの副言語主義っていうものが実は多様な文化とか異なった考え方とかっていうものを許容するためにあの非常に重要な、まあ、コンセプトっていうか概念であってだから副言語主義 教育っていうのをやってるっていうことなんですね。で、なので、多様なものを受け入れていくっていうためには、そ, それ、そういう素養を伸ばしていく、えー、一定の効果があると思われる副言語主義。まあ、それから言語教育っていうのもすごくポ テ, ンシポテンシャルがあるっていうふうに言われてますので、そういうものを展開していく必要があるだろうということです。で、もう一つは、えっ、ー、と、そういうものを展開していくためには、やはり、 あの批判的なものの見方っていうものが非常に重要だろうということですでここで注意をしていただきたいのは批判的というのは間違ってるとか正しいとか相手をこう否定するということではないです、えー、そうではなくて簡単に言うとじっくりとよく考えてみるいろんな方向からも考えてみるということになるかと思いますまた別の言い方をすると例えば「なぜ?」って考えてみるのは 一つの批判的な考え方の姿勢だと思います。で、その批判的なあの素養というものは、先ほどもあの少し申し上げましたが、教師側にも必要であろうと思われますし、学習者側にも必要であろうというふうにも思います。まあ、こういう話を2015年にいたしまして、えー、と今まであの少しずつ活動を続けてきています。じゃ、えー、とここから少しあの本題の方に入っていきたいと思います。うん これから、あの、今もそうですけれども、グローバルとかグローバル社会という言葉はもう当たり前になって、日常の中で、日常生活の中で目にすること、耳にすること、非常に多いと思いますけれども、あれあれあれグローバルな社会っていうのはどういうものなのかっていうことを自分なりに先行研究も踏まえて考えてみたものをまとめてみました。えっ、ー、と、まあ、そもそも、あのー、技術の発達などを通して、 人とか物とか考え方とかお金とか価値観とかそういったものが一瞬で国境というものを超えていくわけですね。そういう社会が当たり前になっているわけですから、社会イコール国家というものは実態に合わないというのはまさにその通りだろうと思います。で、福島2011などでも、あのこれまで の, その市民性とかシズンシップという概念、先行研究をまとめた、あのレビューしているようなあの研究 論文なんですけれども、その中で国家と国民と国籍それからアイデンティティーあと民族言語というようなものをこうイコールで結んでいくような考え方は実はもう幻幻幻想であるということを述べていますそうするとその社会に属する人っていうのは何々人とか何々族とかっていうアイデンティティーであのアイデンティファイすることもできますけれども うんと一方で、まあ、今この社会を一緒に生きている共に生きている人なんだというふうなアイデンティティをでこう、まあ、位置づけるというか捉えるっていうことが今のグローバル社会ではより実態に即しているのではないかなというふうに考えています。それからもう一つ自分自身が大切だと思っているのはその社会に属しているどこかに帰属している属しているっていうのはその人のアイデンティティになりますけれども。 ただ属してるだけではなくて、その社会で自分が主体的に生きている、その社会を自分もこう作っていってるっていうようなことが実感できれば、それの方がさらに帰属意識は高まるのではないでしょうか。誰かにお任せっきり、物理的にはその空間、その場所に生きているけれども、社会と全然接点がないっていうような時に、それは果たしてその社会で生きているっていうふうに言えるのかどうかっていうことを考えると、 ある程度義務とか負担っていうのも出てくると思いますけれども自分たちで一緒に社会を作っていくんだっていうような考え方にこれからのグローバルな社会の、えー、私たちは生きている私たちはそういう市民性シズンシップっていうものを持つ必要があるだろうと思いますでその社会に、えー、社会で共に生きていく人っていうところで まあ、大きく、他にも必要なものいっぱいあると思いますけれども、二つの能力が必要であるっていうふうに考えています。さっきの話をもう少し詳しく言っています。あの、オレンジ色のところだけ見ていただければと思います。あの、課題、設定するっていうふうになんか堅苦しく書いてますけど、要するに課題を自分で見るとか探すとか、自分に降りかかってきたものを課題として捉えるっていうようなこと、 でその解決の方法を考えて実行していく一、ままあ、回で解決しないことも多いでしょうから、まあ、そういうものをこう繰り返していくっていうような能力それとそれを一人ではなくて共に生きている人たちと一緒にやっていくっていうような能力っていうものがあの必要だろうというふうに思いますでその時に実は言葉っていうのはものすごく大切になってきます当たり前の話です今日の一番最初のところでお話ししたこととつながりますが 私と他者っていうのは同じ考えとか同じ価値観を持ってるわけではないわけですね。だから異なる人間同士ですから違って当たり前ということです。ところがろ違う人たちが違う考え方ある人たちがなんか一つの課題のために一緒に力を合わせて何かやろうっていう時には当然同じようなあの意見だねっていうことで賛成 私とあなた一緒ねっていう部分も出てくれば私とは考え方が違うっていう部分も出てくるわけですでそういう部分を調整していくっていうことをするときにはやっぱり言葉っていうものがないとできないだから言葉はものすごく大切ですけれどでも言葉ができればこういう調整とか議論とかすり合わせとか妥協とかっていうことができるかっていうとまたそうでもないというふうに思います えー、言いい換えていきます意見を伝える相手の意見を理解するで考え方は違うけれど一旦は受け止めるで無視するっていうのはやっぱダメだからその相手に対して反応も示しながら人と人とインタラクションをしながら自分の意見を述べたり態度表明をしたりしていくで、えー、対話とか議論その喧嘩をしましょうねっていう話じゃないわけですその日常生活の中で会社の日常の業務の中で 何かこうギャップが生まれたり課題が生じたときにそれをまあここで民主的なっていうタイトル言葉をつけてるのは そ, そこなんですけれどもその自分の考え方をだけ押し付けていくというわけでもなくなんかいろんな思いがあるんだけど相手の考え方を 100% 受け入れるということでもなく違う者同士がじゃあどうしようっていうことを言葉を通しながら 建設的になるべく穏やかな民主的な方法でそういうものを実践していくそれがこれからのグローバル社会っていうものの市民に必要な能力だろうということですだから何回も書きますけど言葉の教育っていうのはとにかく重要ですで、えー、と小西先生のお話の中にも外国語教育の21世紀スキルっていう生きる力を育てていくっていう話が出てきました実はすり合わせをしていたわけでは全然なくて あの私もこういうスライド見ていただいているように外国語の授業っていうものは僕がここまで述べてきたことを身につけるために非常にあの有効なあの貴重な機会になるっていうふうに考えていますそもそも外国語っていうものは普段自分が使っている言葉とは違うものですから違うものと出会うという場所ですそれから、まあ、読んだり書いたり話したりしているそのテキスト素材になるものの中には 自分が今まで体験したこともなないいいもももももの、のの見たことう出てくるわけですで。そういう決してマイナスの味ではないですけども異質なもの異なるものをどう感じてどう受け止めてでそれとどう向き合っていくのかということを語学の学習の中ではもう本当に毎回毎回それを行ってるんですね意識してないかもしれませんけどそういうものの繰り返しが語学の授業なわけです。 そうすると外国語教育の場というものは異なる考え方や価値観を持っている人や文化社会などとどういうふうにこう共存していくかという素養を育てる場として非常にあの有効であるという風に言われています。これは僕自身の考え方ではなくてあの EU なんかでもこういう考え方をとっています。ところががその重要性が 日本語教育の世界でどれぐらい認識されてるだろうかというふうに考えると。えー、っとまだ。これからもっと理解その理解が広まっていかないいけないんじゃないかなというふうにも思います。誤解をしないでいただきたいんですけど、言葉だけの教育っていうこと。民主的なシステンシップを身につけるっていう目標課題を設定したときに。力を合わせてその課題に向かって行動していくっていうようなことも。 まさにここで言っている民主的な市民性ということです。だから私たちの身近なところでそういうものが求められているということです。ちょっとだけネガティブな話をします。えっ、ー、と、今後の日本社会では、えー、今よりも確実に外国人の人が増えていく。もうこれはあの政策的にも規定路線だと言えると思います。そうすると、日本に住んでいる人も、それからこれから日本に行く人も、 あの一緒に共に生きるっていう必要性が高まってくることになります。ですが現実問題としてやっぱり弱い人っていうのは搾取されたり利用されたりということがあります。それから自分と違うグループの人はあの排除するというようなこともこれは別に国やあの社会地域を問わずどういうところでもあると思います。 で自分がマイノリティになる時には、まあ、そういうものに、まあ、巻き不幸にも巻き込まれてしまうっていうことも起こってきますし、えー、そういう何も自分がしないけれども自分がマジョリティ側多数派にいるとそういうちょっとこう配慮的な言動とか行動とかっていうのを結果的にそのまあ積極的にそれを推し進めてるわけではないですけれどもそれに対してノーと言わないことによって。 社会全体で後押しをしてしまうっていうことも起こり得ると思います。今日いらっしゃる先生方の中には、また今日いらっしゃる学生さんの中には、これから日本に行く人を教えているとか、日本に行こうと思っている人いらっしゃると思いますけれども、あの、やっぱりバラ色な話ばっかりでもないっていうことは、誰かが言わなくちゃいけないのかなっていうふうにも思っています。だけど、だからこそ多様性に寛容な社会っていうものを、 何よりも言語教育、日本語教育に関わっている私たちが作ろうというふうな意識を持ってあの取り組んでいくことが必要だろうと思っています。その時に私が一つの参考のモデルになると考えているのが何度かあの言葉に出しました欧州評議会の、えー、と副言語主義というものです。で、ここから少しの間はそういう副言語っていう話について、えー、と確認をしていきたいと思います。 西山2011を参考にして、えー、まとめてみました。西山は副言語というときに、えっ、ー、と、まず、私個人が、私個人というところがポイントになると思うんですけれども、複数の言語を使える状態を副言語状態というふうに呼んでいて、そこには、えっ、ー、と、二つの、えー、と側面があるということを言っています。一つは能力としての副言語。 日本語でできることとか韓国語でできることとか英語でできることとかでそれは決して読むとか聞くとか話すとか書くっていう4技能が同じレベルでできなくちゃいけないということではないということも言っています。技能別に全然違っても構わないちなみに私ヒンディー語だと「ナマステ」とか「ナマスカール」とか「カティ・パイサ」とかそれぐらいしかできない<笑> でもそれでも一応片言できるっていうふうになるわけですで西山がより重要だと考えているのは価値としての復元語っていうことでこれ今日の、あのー、お話の一番最初に実例で示した言葉っていうものはアイデンティティを表していてで私の中に複数のアイデンティティとっていうものが存在するということです当たり前なんですけどほとんどの場合は副言語状態だと思います 例えば、生まれた地域の言葉っていうのを知らないうちに身につけていく。で、社会が広がっていくと、そこでもう少し別の言語っていうものに接触していく。また、親、両親のそういう地域の方言が違うと、両方の方言をもう同時に身につけていくっていうこともあるかもしれません。で、副言語状態っていうのは結局、私自身の個人の中が多様な状態ということになります。もう一つ、副言語と、 よく似た言葉で多言語、あと副文化と多文化という言葉がありますので、それの違いを確認しておきたいと思います。これも西山2011を元にまとめています。まあ、僕自身の考え方、あの、まとめ方、簡単なまとめ方ですと、多って言ったときには広い視野で見て、視点で見てる。だから、社会全体の中に、あの、言語、使われている言語が例えば、 二つ以上あったら、それは多言語状態なわけです。駅の、駅名を英語で書いてある、日本語で書いてある、韓国語で書いてある、中国語で書いてある、それからスペイン語とかポルトガル語で書いてあるということになると、それ多言語状態ですね。一方、服って言ったときには、さっき強調しましたように、個人の中が複数の状態になっているということです。そう考えると、とか多言語だからといって、 常に副言語とか副文化状態になるとは限らないということになります。一人一人の持っている、まあ、母語としての言語はバラバラだと、マクロで見た時には多文化とか多言語状態になりますけれども、もしその一人一人が一つの言語しか使えなかったら、副言語状態にはなっていないということになりますね。個人の中ですから。逆もあり得ると思います。個人一人一人は副言語状態とか副文化状態なんですが、 まあ、その現在も枠組みとしては残っていますので国家というもので見たときに共通語は1個だけということになってしまったらその社会は決して多言語状態ではないということになりますあの例え話です厳格にこの言葉しか使えないというふうに政策とかで厳しく制限をされてしまった場合は一人一人は副言語状態であっても社会は単言語単文化状態になってしまうということですね ちなみにインドはなんか憲法ですか22の公用語が明記されているということでそういう意味では多文化状態多言語状態ということですし多分一人一人の皆さんもこの方言がわかるとかでも自分の母語としては何々語だっていうような復言語状態なんだろうというふうに思いますとインドは多言語で多言語社会でかつ復言語の社会っていうふうに考えられるのかな インドで働いたことはございませんのであのいろいろ難しい面があるだろうということも思いますけれどもあとの話とちょっとつなげるために最初に申し上げますとアジアの中で復元語的なコミュニティを作っていこうというふうにあのもし動いていくとしたらインドっていうのはすでにもう社会の中である程度そういう部分っていうのが達成できてるのかなっていうふうにも思うとインドの持つ潜在性っていうところにもえっ、ー、と 対応したい部分があります、えー、っとこれはもうだその異なる一人の中にもアイディティがいっぱいあり言語がいっぱいででかつ私とあなたは違うあなたとその人も違うっていう状態異なるとか違いっていうものが顕著になればなるほど社会っていうのはバラバラになっていくんじゃないかっていう懸念もあるかもしれません。 で、そバラバラになってしまったら、コミュニティとして、共同体として、社会としてまとまりがないから意味がない。じゃあどうしようかっていうときに、少なくとも二つの方法があると思います。一つは、外からの力、まあどっちも外からの力になると思いますけど、一つに無理やりまとめてしまうっていうやり方です。もう一つは、バラバラな状態なんだったら、バラバラであることがそのコミュニティの なんか価値観なんだというふうに発想を逆転してしまうことによってバラバラの人がいることでそれ全体そこ全体が1つでまとまっているっていうことですね発想の転換のような感じだコロンブスの卵みたいな感じかもしれませんがで欧州評議会の方はそっちの方を取ったわけです。 単一言語とか単一文化っていうものの枠の中に押し込んでいくのではなくてバラバラであることだけどバラバラである人たちで成り立ってるっていう私たちの社会それが私たちの社会の一番のなんか重要点でありアイデンティティなんだっていう発想にしたっていうことですでおそらく日本もそういう方向に向かわざるをえないと思うんですけれども要所要所要所要所っていうか時々日本は単一民族だとか 日本社会はっていうふうにこうステロタイプで語られるような部分ありますよねそういうものをやっぱり壊していかないといけないのかなというふうに個人的には思っていますその時に出てくるのはやっぱり言葉であり会話っていうことですねで正直な話知らない人って怖いですよねある日突然知らない人がやってきて自分の隣で住み始めたどんな人なのか何にもわからない 外国人か何人かっていうことを抜きにしてやっぱり知らない人っていうのは怖いって人間は誰でも思うだろうと思いますそれは生き延びるためのやっぱ本能というかそれがあったからこそ危険から逃れるっていうようなことができたんだろうと思いますだけど一緒に住んでいくのであればそこを少し分かり合うというステップを踏むことによってその怖さとか距離っていうものを縮めていくことがお互いにできるだろうと思いますそのためにも対話 それから言語能力で政治的な場面などで対話のための対話は意味がないっていう言説が政治家なんかがこういうことがありますけど私自身は対話のための対話から始めるっていうことで十分いいんじゃないかなっていうふうに思っていますただそこから始められることっていうのがあるはずだしそのきっかけとしてやっぱ言葉がある 何よりも対話しようとか関わろうとかとりあえず分かろうというような市民性っていうものを身につける人が増えていけばあの社会の中の融和っていうものも少しずつ進んでいくのではないかっていうふうに思いますそのためにどうしたらいいかっていうとやっぱりあの言葉形として の, あの言葉だけではなくてその言葉をどういうふうに使うかというときに社会の中で共に生きていく一人の市民として 日本語を使って社会の中で生きていく。そのために何が必要だろうということを考えるということになると思います。で、もう一つそういう時にヒントにな、私の中でヒントになったのが、ドイツの、えー、と教育です。えっ、ー、と、ドイツには政治教育っていう理念があって、科目としても政治っていう科目があるんですけれども、これは、 政治という言葉からイメージするものをもう少しあの読み替えてほしいと思います。民主主義の教育だというふうに言われています。で、そのドイツの学校教育の根幹にあるものがこの政治教育だというふうに言われています。で、その政治教育っていう言葉は翻訳してドイツの、ドイツ以外のあの世界にこう、 広げていくというか、政治教育っていうものを紹介していくときには、英語で民主的出ンシップ教育、エデュケーションフォーデモクラティックスティンシップっていうふうに訳されるんだそうです。決してポリティカルみたいな言葉が出てこないんですね。で、これは、その、あるコミュニティの中で共に生きる人が持つ特性って非常に抽象的なあの定義になると思うんですけれども、実はここまでお話ししてきたことと全く一緒のことなんですね。 でドイツではこういう教育を、えー、本当に小学校からやっています政治っていう科目は小学校の高学年ぐらいにならないと出てこないんですけれども理念としてはもう本当に学校教育以前から家庭の中とか社会の中で行われているようですちょっと字が小さくなりましたけれどもその民主的シズニシップ教育っていうものについて えっ、ー、と、スターキー2002っていうものを紹介しておきたいと思います。他 の, あの研究者の言ってることとかをまとめて、スターキーの中で3つの側面を挙げています。認知能力っていうものと、それから情動的能力、価値の選択、あと行動力 と,、えー、と社会的能力ということです。で、これ、私自身なりに大きく3つをあの別の言葉に置き換えてみますね。 まず認知能力っていうのは頭です。だから知識だとか頭で考えるっていうことですね。で、情動的能力っていうのはハートです。心です。頭で考えて、心で、まあ、他者と向き合って、で、かつ最後は行動をする。まあ体の動きですね。身体行動です。だから頭と心と体っていうものの3つの側面を まあ、ちょっと学問的に難しい言葉でまとめて紹介しているのがこのスターキン2002かなというふうに思います。あそうそうあの言い忘れましたけど参考文献は皆さんが後から見ていただけるようにネットからダウンロードできるものだけをあの紹介していますのであのしプリントの途中に参考文献のページありますので興味ある方はぜひ後でダウンロードしてください。その 欧州で行われている民主的シズニシップ教育っていうものはこれ自体もあの教育としてもう 100% 優れていてあの欧州の未来はバラ色っていうわけでは全然ないと思います皆さんもご存知のようにこういう教育をしているドイツであっても移民排斥の運動が起こったり大きなデモがあったりそれから政治家政党の中でも極右と呼ばれるような人たちやグループが台頭してくるっていうのがあるわけです ドイツの周辺以外でもそうですね。ですけれども、こんなふうにも考えることができると思います。もしこういうような政治教育、民主的な自然教育っていうものが行われてこなかったら、じゃあ、今の欧州とか今のドイツっていうのはどんな感じだっただろうっていうことも考えてみると、一定のレベル というふうになるかもしれませんが、この教育が成熟した市民の育成っていうものにつながっていたっていうことは、私はやっぱり否定できない。でそこに、まあ、日本の社会、これからの、あの、日本のグローバルな社会っていうものを考えていくときのヒントっていうのをそこに見出したいというふうに思います。 目を転じて日本という話になったところでアジアの復元語っていうものを見て考えてみたいと思うんですが地理的にも歴史的にもそれから政治的な問題もあり欧州のような欧州評議会のような枠組みっていうのが現時点ではないわけですですからその夢物語にアジア全体が復元語の理念を持ったコミュニティとして 国境っていうものを超えて一つの社会になるっていうのはまだあの夢の段階かもしれませんがいろんな研究者教育者それから政治家など実践している人たちもいるわけであのそういうようなことが将来全く起こらないということでもないだろうというふうにも思います ここその上の方だだけけ少ししおお話をしておきたいいと思いますあの国際交流基金の方がいるので後で怒られるかもしれないんですけど日本でセフアールっていう日本語教育にもセフアールっていうのが、まあ、概念が導入されていてであの A1 とか B2 とかって言ったりしているわけですけれどもあの十分今日お話しできなかったんですが欧州評議会でセフアールっていうのを入れてあの導入していったのは何もその学習の能力を測るっていうことが第一の目的ではなくて。 そもそもその向こう最初に副言語って目指す世界があったわけです。で、複数の言語によ、を一人が持っている。また、それがアイデンティティとして、あの、強く根付いている。じゃあ、その状態を、まあ、少し可視化するとしたら、統一の尺度が必要だろうということで、セフアールっていうものが出てきたわけであって、決してなんかテストのなんかを測るっていうことが第一の目的ではなかったわけですが、残念ながら、 日 本, にも日本語教育にも導入されていった結果結果的にセファールっていうものがもうすごくわかりやすいそれから一種欧州でっていうようなところがちょっと権威づけされてしまったのかもしれませんけれども尺度としてのみあの利用されてる認識されてるっていう部分があるだろうというふうにも思いますそういうところもあの今後日本語教育でそのまあ 考え直しというか、最低限みたいなのが行われるといいんじゃないかなというふうにも思っています。はい。えっ、ー、と、じゃあまとめていきたいと思います。日本語教育の課題として、私自身が考えていることです。復元語主義の理念というものを確認して、民主的シズンシップというものをまあ目標にした教育というものを重要だ。そういうことを進めていきたい。まあ、それが日本語教育の課題かなというふうに思っています。私は現在の勤務校で、えっ、ー、と、まあ、それを やれるる範囲内ででいいいろろろ実践をしているところですもう少しだけ具体的にじゃあ日本国内の日本語教育でそういう民主的シズンシップ教育市民性教育っていうことをする意味っていうのはどこにあるのかということですえっ、ー、とそれを2つ、えー、考えてみました1つは日本国内の教育ですのでもうすでに日本に来ている人ということになりますその人は 日本語を勉強するとか日本語教育のコースに入るとかっていう依然にもうその日本社会に生きているわけ住んでいるわけですから、そこでやっぱり相対的な弱者になります。で、そういうような中で決して喧嘩売りましょうねっていうのではなくて、一人の市民として生きていくために、やはり自分自身で問題解決とか、 社会参加していくっていう素養が必要にな、必要だろうというふうに思います。だから日本国内で日本語教育、それを市民性教育、民主的シズニシップ教育として展開していく意味は、まず一つはここにあると思います。で、もう一つは、それによって日本語、日本社会も変わっていくだろうという期待がやっぱり私にはあるんですね。いろんな人が、はい、あの、日本の中で混ざっていくことによって、 あの今まで変わらなかった考え方とかそういうものも影響を受けて変わっていくっていうこともあるだろうそれが、まあ、いい方向に変わっていく可能性を信じて日本国内で民主的出演シップ教育っていうのを行っていくっていうことに意味を見出したいというふうに思います一方で日本以外の国で行うとし行っている日本語教育の中でこの 民主的シシズンシップ教育っていうのをやる意味はどこにあるのかというと、まあ、いわゆるその欧州評議会がやっている外国語教育と同じようにその社会その国の社会の中で復元語性や異文化理解能力をこう高めてる人を増やしていくっていうところにあの目的意義が見出せるだろうというふうに思います。つまりその社会によ っ, とって 多様性へのの寛容さっっててていいいううものを高めていくっていうことが期待できるだから日本以外の海外ま あ, あのここがインドで日本から言うとあのこっから見れば日本の方が外国ですけれどもあの日本から来ましたので海外っていう言葉を使いますね海外で行われる日本語教育で市民性教育を実践する意味っていうものはその国その社会において、えっと、多様さっていうものをこう高めていくっていうところに意味があるのではないかと思います。 で、グローバルな社会ですから、日本の日本語教師とインドの日本語教師がこういう場で一緒に混ざるわけです。インドから技能実習生で行った人が向こうで日本語教育を受けながら、また、あの、技能実習をしながら、日本にいる留学生や日本人の学生と、また、あの、社会、その住んでいる周りの人たちと混ざり合っていくっていうことになると、 グローバルに融合する日本語教育っていうものに展開していくだろうというふうに思いますつまり日本国内の日本語教育まあ市民性教育っていうものと日本国外で行われている市民性教育でそういう市民性教育に関わってる人たちが日本だけじゃなくていいんですけどある場所で一緒にこうあの、まあ、作用し合うというか触れ合うことによってまたそこであのそれぞれの持ってる世界っていうものを超えた対話 っていうものが行われていきそういうものが地球規模の復元語主義復元語教育っていうところにつながっていくじゃないかというふうに思いますそういう意味であのこの場はとっても意味があると思いますしここでこういうお話をさせていただいたのは本当になんかありがたいと思っていますインドの神様のおかげかななんていうふうにも思っています最後に日本で働きたい人の日本語教育にも求められているものっていうものなんですが ま、あの受け入れも進んでますけれども私個人の感想でしかないんですが日本国民って呼ばれる人たちの外国人受け入れの考え方とか市民社会の構築っていうのは決してあの進んでいるようには思っていませんだから日本人側とか日本社会側っていうのも変わらなくちゃいけないんですけれどもやっぱりそういう社会の中に共に生きる人市民として入っていくのだっていうことを考えたときに 学習者の人、外国人の人にも市民性っていうものへの意識を持ってもらいたいなというふうに思っています。で、私はその日本人側にもこういう教育は絶対に必要だと思っていますので、今の所属先では日本人の、あの日本語教育を勉強している人だけですけれども、あの、日本人の副専攻課程の学生と上級の留学生と一緒の授業にして、その中でグループワークをたくさんして、 あのいろんなこう気づきとかお互いにとっての気づきを誘発するような機会を提供してきていますこれはもうまとめないですずっと日本語教育っていう話コンテクストで話をしてきたんですが実は日本語教育じゃなくてもこういう教育はできるというふうに思っています、まあ、それをあの上の方色を変えたんですけど一番左側の日本語っていうところ日本っていうところを例えば英語とかヒンディー語とかって言葉変えてもらったら いろんな外国語教育で実践もできますし日本語までを含めて違うものを取ってみる例えば美術教育とか音楽教育っていうものの中でそういう民主的な市民性を寛容していくっていうことも十分可能ですし僕は大嫌いであの数学とかも考えたくもないんですけれど数学教育だってそういう市民性教育っていうことは展開できるだろうと思いますさらに言うと教育っていうものまでも取ってしまって 人と人とのなんかやり取りの中でもそういう市民性っていうものを寛容していくまたそういうフィードバックを自分が得ていくっていうこともできるだろうというふうに思いますで最後にあの日本語教育の副専攻の学生と上級の学生を一緒にしている授業をしていますとあの紹介しましたが今学期それを行って留学生の人だけなんですが 新聞記事を批判的に読むっていうその両方が一緒にやってる授業でどういうふうにあの批判的に読むっていうことについてどんな意味をあなたは見出しましたかっていう授業の最後にアンケートを取ってみました自由記述です成績関係ないものとして、えー、と書いてもらっていますそうするとあのー、ここにあるようにまあ自分の国では気づかなかったこととかっていうのをそういう日本の授業の中で学んでいくことで 客観的に世界が理解できるとか、物事の本質が見える。気づきにくい問題っていうのに気づくことができるとか、自分で主体的に判断する。自分の意見が持てる。自由に考えることができるとか、まあ、言葉によるコントロールを意識する。いうような、まあ、いろんなことが出てきました。もう一つ。あと、やっぱりグループで、それから日本人学生と留学生が一緒にっていうところから、 自分とは異なる視点に触れることができるそれによって自分の考え方も豊かになるとかお互いであの適切な答えを探すとかあと弱者側に立つとか他人の立場で考えるとか、まあ、あの僕が書いてくださいねって言ったので忖度して先生の喜ぶようなことを書いてるっていう人もいるかもしれませんけれども でもこの人たちにとってあの1学期の授業の中で日本語の教育の中でそういう他者と触れ合いながら触れ合うっていうのもこうだただハッピーになるだけではなくて時には全く正反対の意見をこう議論として突き合わせながらっていう作業を学びをした結果まあ、うん 教師に対してのお世辞であってもこういうものを書いてもらえるようになっていくっていうのはその人にとっての一つの成長じゃないかなというふうにも思っています。で一番最後ですね。でこういうことをするためにはあの教師もやっぱり学ぶ人も意識変革っていうのが必要で、えー、っとそれがないとなかなか 何のための日本語教育なのかっていうところに、えー、今までと変わらない感じになるんじゃないかなというふうに思っていますでこの後、えーまあとその意識変革を促すっていうと大変あの先月ですけれども授業で使った素材を持ってまいりましたので一度それを使ってちょっと批判的に日本の新聞を読んでみるということをやってみたいと思います えー、と参考文献はあのお手元の資料にもあるとおりですじゃあ社会について民主的な態度で対話しながら批判的リテラシーを伸ばす授業のためのワークショップ長いですねもうちょっと分かりやすく書けなかったのかなと思いますが、えー、とここに移りたいと思います最初の方はもう繰り返しですので簡単に紹介するだけで私たちは一緒に生きているので そういうい民主的なシズンシップっていうものを身につけていく方が良いですねだから日本語教育でもそういうことを実践することには意味が大きな意味がありますという話です。で他者と共に生きるっていうのはただ時間とか空間を一緒にということだけではなくて、まあ、一緒に問題解決のために社会に関わっていく。 力を合わせて一緒に実践していくっていうことで、まあこの辺りがまさに語学教育の中でグループワークなどをしていくにあたって。非常にアドバンテージになるところだと思います。でこれはドイツの学校を見学してきたときに、こういう話があったんですけれども。あの、やっぱり理念とか制度だけではダメだということなんですね。でそのためには実践していくことが必要で。 えー、と主体的な参加とか一緒に共同決定していくプロセスで参加していく言い換えると自分で考える自分で計画する自分で判断するとか自分で実践するとかそれからこのあたりもああそうだなと思うんですけど自分で責任を持つっていうことも大事だっていうふうになんかドイツの学校の先生は言ってましたでそのためには言葉を通して言葉を使って他者と対話したり議論をしていくっていうことになります 意識変革っていうキーワードを最後の方で出しましたけれども、えー、二つぐらい。まず、何をっていうところで、その批判的なリテラシー。で、それには言語に対しての批判的なリテラシーもあれば、文化に対するものもありますし、まあ、社会全体に対してというものもあると思います。で、この僕が行った授業の中で、批判的っていうことを正面に出して、あの、授業をしていくと、 とにかくたくたさん意見を言う人が出てきますですがここでいうあの読解の授業として批判的であるというのは書いたものを読んで自分の意見を言うだけではなくてその前の段階として書いてあるものを批判的に読むということを求めていますだから自分の意見を持ってる人はみんな大人だから持ってるわけでそれこそタイトルだけ見てもいやなんか日本の男女 差別はひどいですとかっていうようなことを言うってことはできるわけですよね。だけどそういうことではなくて自分の考え方を出すのではなくて書いてあるものを受け止めてそれを批判的に検討した上でそれに対して自分が何を意見として出していくかというようなことで決して否定とか非難とかということではなくていろんな視点でよく考えて あの見えてないもの隠されているものっていうのを読んでいきましょうねということですもう一つこれは授業をデザインする側に求められる意識変革ですけれどもどうやってそういう批判的なリテラシーを育てていくのかという時にヒントになるようなものをちょっと出してみましたまず参加者本人の利害関心にえっ、ー、とあったものにするっていうのが一つあると思いますそれから 最初は違ってもあの最終的に参加者本人の利害監視につながるそういうふうにつなげていくことができれば良いと思いますあと自分で判断するとか獲得し考えて獲得していくっていうプロセスが必要でその過程を支援するのだという意識変革が必要だろうと思います与えるのは考えるための場所だったり時間だったり期間だったりリソースであって 頭の中に入れてほしいものを教師側が押し込んでいくようなものではないということですね。そのためには参加者同士がやっぱり対話をしていき、えー、意味のあるコミュニケーションをするために、どんどんこう、問うていくというか、質問をしていく、答える、考える、根拠を示す、そんなことを対話の中でやることで気づきが促されていって、最終的に自分で判断し、獲得していくことにつながると考えています。概念 としてまあ、準拠するべきものとしてボイテルスバハコンセンサスっていうものがあり1970何年76年だったかそれぐらいにまとめられたものらしいんですが、えっと、これが今でも、えー、大きなあの基準になっています上はその教員側教師側が、まあ、教師って権力的な立ちに い, い, い, いますので教師が言うことっていうのは絶対みたいな あこともありますけれども、そういうのではないっていうことです。それから真ん中もあの大切なこととして、えっ、ー、と、ご紹介しておきたいと思いますけれども、あの、何かこう、論争があるような問題っていうものは、難しいですよね。考え方が違う。例えば、教師と学習者とも違う。学習者としても考え方が違う。 そうすると議論になるけれどまとまらないなんかもう言い合いみたいになっちゃうだけどドイツの政治教育では論争のあるものは論争のあるものとしてつまり3つ考え方があったら3つ紹介しましょうみたいなことを大事だっていうふうに考えていますそ れ, でそれからこれ利害関心っていうことですねで、えー、とこんなことをちょっと踏まえて 教師側も自分の授業を批判的に検討していくっていうことが必要ではないかなというふうに思っています。さあ、それでワークショップに移りたいと思います。えー、っと、皆さんのお手元にお配りした新聞で、特別講義ワークショップ資料1っていうものです。 えー、A4 サイズ裏表コピーになってると思いる印刷になっていると思います読売新聞の社説です外国人労働を拡大摩擦を防ぐ体制整備が大切だというものですちょっと隣近所の人とグループになって何人でも構いませんあの向き合ってもらったり横一列でも構いませんのであのお近くの人とはい えっ、ー、と文章の中にあるそのお手元の資料の中にある表現に着目して文章を書いた人の考え方とか意図っていうものをちょっと批判的に考えて読み取ってほしいと思いますそれから、まあ、社会その中には書いてない社会の中で広く共有されているまたは共有されていると思われるような前提とか価値観っていうものも探してみてほしいと思いますで えー、とまず5分間、ざーっと、あのー、読んでいただいてなんとなくこんなところが批判的に読むときになんか目の向けどころかなというものをまず一人一人で5分ぐらいざーっと読んで気になった範囲でいいのでちょっと自分なりにチェックするなりして個人作業をしてください。5分間目を通して 批判的に読むときにこんなとこ気になるとか、あの、ここはちょっと抑えたいっていうところを探してください。今から5分でお願いします。ちなみにあの、全部ルビーが振ってありますけれども、あの、私の授業では、批判的に読むということが目標なので、 そういうものの障害になるようなものっていうのはなるべく最初に取り除いておきたいなと思ってあの上級のクラスですけど全ルビで全部ルビ振ってあの資料は渡してますで予習をしてもらってあの内容の意味字面の意味書いてある意味は掴んだ上で教室に来てもらってさあじゃあ批判的に読んでみましょうねということで、えー、と教師との対話やグループ間の対話日本人学生留学生の対話っていうものを進めていくっていう形の授業展開をしています。 えー、と読売新聞っていうのは日本で一番発行部数が多い新聞っていうふうに言われていて900万部ぐらいでしたっけ1000万部言ってたんでしょうかねあの日本で一番数が出ている新聞ということですで外国人の問題差別の問題とかをあの私の授業の留学生の人たちは読んでみたいっていうふうに言っていたのでこの社説で社説は 新聞社の考えている考えが比較的ストレートに出てくるテクストなのであの日本で一番数が出ている新聞つまり日本社会で広く受け入れられている新聞がどういう考え方外国人の労働とかっていうことに対してどんな考え方を持っているのかっていうのをその批判的に検討するにはあの結構いい素材ではないかなというふうに考えていますはいじゃあ あの、個人作業は一回終わりにしてください。で、私の授業では、あの、対話は重視しますけど、いきなり対話するっていうことはしません。当たり前なんですけど、自分の考えを他者に伝えるためには、自分の考えを作るステップっていうのが必要ですよね。なので、その、宿題で予習してくださいね。それから、あの、じっくり考えてきてくださいね。で、予習シートっていうのも、あの、出して、 あの自分が何を予習したりどう考えたのかっていうことも出してもらう。ら自分の考えをまとめる、個人の考えを持つっていうのも大切なことなんですね。その上で私と異なる他の人と意見交換をしていくっていうプロセスを踏みます。じゃあこのワークショップでも個人一人一人のあのチェックは代替していただいたと思いますので、ちょっと隣近所前後ろ周りの人と適当な感じであの顔を寄せ合ってもらって、 どんなところに目を向けたのかとか、なぜそこが大切だと思うのかとか、そういうことをちょっと話し合っていただきたいと思います。よろしくお願いします。今、終わってくださいっていうことなんで、ちょっと途中だと思います。あの、非常に活発に意見交換していただいてて、あの、ずっとやってもらいたいなと思ってたんですけど、あと5分になりましたので、すいません。ちょっと止めてください。例えば、読むときにこういうところに目を向けるといいですねっていうのが、 あの談話の分析の中に批判的談話研究っていう分野があってその政治家とか力を持ってる人たちが言葉を通していかにあのその普通の人たちをコントロールしていったり自分たちの力を大きくしていったりしてるのかっていうそういう研究があるんですけれどもそのある研究者がこういう視点に目を向けるのが一つポイントになるってことを言っています。 まず、どんなグループとか対象をどういう名前で、どういう表現で名付けるかっていうことです。それから、あそうですね、例えば移民っていうものを名付けるときに移民という言い方もできるけれども、別の言い方を当てることもできますね。移民がたくさん来るという言い方もできれば、移民が津波のように押し寄せるっていうような言い方をする、うん、と受け取る感覚変わりますね。津波っていうものを なんか世界共通語にな、残念ながらなってしまいましたけれども、そういうものが持ってるイメージっていうものを利用するっていうことです。それから、肯定的なのか否定的なのか。で、どういうものは肯定的なのか、どういうものは否定的なのかって、他のものと組み合わせて考えていくことで、また、それが誰の立場で書かれているのか。この社説で言えば、政府の立場なのか、企業の立場なのか、受け入れる市民の立場なのか、 それから外国から来る外国人の立場なのか、いろんな立場があり得るわけですけれども、ある部分をどの立場で書いていて、で、それは肯定的なのか否定的なのか、どんな表現がそこに与えられてるのか、そんなことを見ていくと、ただ意味を追っかけてるだけでは見えないようなものが見えてくる可能性があります。これからもう一つ、社説っていうのは意見を相手に伝えるものですので、納得してもらった方がいいわけですね。 そのためには、こうこうこうです。なぜかというと、というふうに、因果関係とか論理っていうものに重点を置いた展開が起こっあの生まれてきます。その時に、言葉の形としては、何々だからとか、何々なのでとか、何々のためにっていうふうに、因果関係はちゃんと保たれていたとしても、つなげられているものの中には全然因果関係がないということもあり得るわけです。また、 どういうものが根拠になっているのかっていうものをその社会でも前提になっているような価値観だとするとわざわざそれを言葉にしないということも出てきますそうどういうものが根拠になっているのかでその因果関係はどう構築されているのかっていうのに目を向けることで一見すると非常に筋が通っているようなあのディスコース談話であっても その論理の破綻というものが実はいろんなところに隠されているということも見えてくる場合があります。あと、副詞とか、あの、上の表現ともつながるんですが、どういうものに強調的な表現が使われていたり、どういうものが逆に緩やかにあの広く曖昧にされているのかとか、小さく見積もられているのかっていうような、こう、程度みたいなものにも目を向けてみる。そういうものを組み合わせていくことで、 違反的に考えていくことができますもうあのデモンストレーションしてみたいと思いますえっとここを見てください単純労働の外国人労働者も受け入れる誰がっていう資格がないですねあのないから間違えっていうんじゃなくてないということをまず押さえたいと思います大きな方針転換である地域住民との摩擦を防ぐため受け入れ体制の整備を急がなければならない 急がなければならないのはなぜかっていうと、地域住民との摩擦を防ぐため。摩擦 が, なか摩擦があるから急ぐんですか来る人、人が来るんだから受け入れ体制を作らなくちゃいけないって言うんだったら分かるけど、摩擦を防ぐため、そうすると受け入れ体制の整備は誰のためですか摩擦で嫌な思いをする人のためっていうことになりませんか嫌な思いをするのは両方ですよね。 だから、好意的に見れば外国人の人が摩擦で嫌な思いをするから整備体制をするんだという読み方もできるけれど地域住民や企業とかが摩擦を受けるのは困るだから受け入れ体制の整備が必要だという読み方も可能になりますで、次に政府っていうのが出てきますけれども、えっと後で見てください政府がって書いてあるのは結構いい話をしていることとか事実関係を述べているところにたくさん出てきます。 下の方にスクロールします、えー、とここもそうですね、政府はとか、高度人材に限ってきたとか、あと官房長官は、えー、と強調したとか、であストップしてください、えっ、ー、とあ、ここですね、こんなところを見てください、安価な労働力として利用されている、受け身ですね、誰がしているのかっていうことは、 文章の表には出てきません担わせてきた、担わせてきた人は誰なのか、担ってきた人は単純労働になってきたのは、就労、本来は就労目的ではない、在留資格の外国人ですけども、担わせてきたのが誰なのかということは、ここでは語られていないということで、ここでも、えっ、ー、と、論理、ロジックの話をします。政府は、定期的にチェックするから、それは期限に定めのない移民とは違うのだ、というふうに言いますけれども、 チェックするって当たり前ですよね。チェックするから移民じゃない、移民じゃないから OK っていう問題じゃないわけで、あの話がすり替わりますよね、移民かどうかということを抜きにして、もう来るわけですよね。だけど、移民は困るっていう世論みたいなものがあって、それに対して、いや、チェックするから移民じゃないんですよって言ってる、もう一つ言うと、国際的な定義から言うと、チェックしようがしまいが、一定期間過ぎると移民っていう考え方もあるわけですよね。 そういう考え方に立つと移民か移民じゃないかっていうことは全然本質的な問題ではないっていうことになりますでも殻があることで論理関係が形の上では担保されるそれから、えー、っとここもそうですね混乱を抑止するために野放ずな受け入れ拡大は避けなければならないちゃんと考えてるなって読めるテクストですけれどそもそもこ の, あの変化あの政策の、えー、ポイントは別に の方な受け入れをするためではないので、こ, これのために、こういうことをあのしないようにしてるんですよって言ったって、それは当たり前のことなんで、当たり前のことをちゃんとやってますよみたいな書き方にここでは見えるわけですね、ここ、ちょっと最初のところと対応させますよ、政府はっていうふうに入ります、政府はこういうものをこれに格上げする、格上げっていうのはプラスの評価を持った言葉ですね、格上がるわけです。 それから体制を拡充する、広がるっていうのはいいことだっていうふうに私たちは思います。政府っていうのが出てますね。で、自治体にも住民と外国人の融和に目を配ることが求められる。自治体にっていうふうにはっきりと明言をします。政府はこういうふうにする方針で、自治体にもっていうことを言います。一番上いってください。あ、トップ、please。はい、ここです。 ここを2行見てください政府はとかって出てこないんですねだからあの肯定的なこととか事実関係としてのとこには政府っていうものが出てきますけれども全体としては受け入れる私たちが受け入れる日本社会全体が受け入れる。 大きな方針転換。誰が方針転換したのか。私が政策作ってるわけじゃないわけで、政府なわけですけど、そういうことは語られない。で、地域住民との摩擦を防ぐために整備を急がなければいけない。誰が急ぐんでしょうか。そういうようなことがここではない。あるところには書かれてるけど、あるところには書かれていない、みたいなふうになります。で、じっくり、ただ辞書を引いて単語の意味を確認していくだけではなくて、 こういうふうに読んでいくと、うん、とここもそうですね。地域住民との摩擦を防ぐため、もう摩擦があるということが前提になっています。もちろんあると思いますけれど、じゃあ摩擦があるんだったら、摩擦を起こさないようにするためにはどうしたらいいのか。受け入れ体制の整備、その整備は自治体とか私たちに任されている、みたいな書き方になっているということを考えると、果たして、 えー、と政策を作る側がどれぐらい受け入れ体制の整備っていうのにこうきっちりと考えてやってるんだろうかっていう疑問が出てきますね。これはあくまで一つの読み方です。あの政府を批判しましょうっていうことではなくてどんな表現を使いどんなロジックを使いどういうところを肯定的に否定的にそんなことをしながら私たちは誰かの立場自分の立場だったりで 文章を作りそれをメッセージとして私たちに投げてくるわけです対話が大切ですから私たちはまずそれを受け止めてしっかりと吟味するために批判的なリテラシーというものを持っておかなければいけないその上でいや受け入れ大賛成ですよっていうんだったら自分の考えを述べるっていうことになりますしいやこの政策はおかしいとかあのここがおかしいっていうのであればなぜかっていうことを含めて対話をしていくっていうことになるわけです ここからも対話をするとか議論するっていう一つ前の段階として批判的なリテラシーっていうものが不可欠であるでそれは一人で勉強するよりも多分他の人と違った考え方の人と対話をしながらであのなるべくこ う, うまくデザインされた授業の中で教え込まれるのではなくて自分が実践していくことでそういうリテラシーを身につけていくっていうことが重要であると私は考えています。 で私もこれからもいろいろ実践をしていきたいというふうに思いますあの皆さんもぜひご自身の活躍されている分野フィールドであのできることってあるかなこんなことできそうかなと思ったらぜひチャレンジしていただければここでお話しさせていただいた私は大変嬉しく思いますご清聴ありがとうございました